それではですね、今回はホットカーペットのこのヤマゼンさんをいかに占領していくかという講習を行っていきたいと思います。猫界のあのルールっていうのがいくつかあるんですね。秋から冬、春先までですね、猫、ね、の定番のルールといえば、このヤマゼンさんのようなホットカーペットのルールがまあトレンド入りしてくるということになります。 その猫界のルールというのはですね先に山善さんに乗っている方がいた場合は乗ってはいけないというねルールがございますただ例外もございましてご家族の場合に限り3分の1以下の乗り上げなら OK とそういうルールとなっておりますこちらのルールはですね2018年5月16日の法の改正があり猫恩式者独占家族特例法に基づき認められたものとなっております ただですねあの現実的に見まして相手にバレなければ問題ないと、まあ、そういう風潮もございますので相手にバレずに半分以上乗り上げる方法を今から講習させていただきます。まずはですねどんなに小さくてもいいので空いてるススペースに乗ります、まあ、できる限り両手両足を乗せる感じがベストでございます。 そしてですね、次行っていく方法は先に乗っている猫ちゃん側の自分の肩をギューッとわざとじゃないんだよギューッと圧をかけていきますこのようにさりげなく上を見るのもいいでしょう少し時間が経って反応がない場合はさらに少し力を加えてギューッと圧をかけていきます はい反応がありましたねこの時に変に声をかけると疑われてしまう恐れがありますので無言でいるのがいいと思います先に乗っていた猫ちゃんがですねこのような体勢になればもうほぼ1 2分の1以上は確定だと思っていただいてもよろしいかとは思いますここから行っていく順番としましてはお尻の入れ込みそして外側の手のしまい込みそして最後に顎の入れ込みを行っていきますそれれではまずお尻の入れ込み方法 90度のお尻から45度ほど倒して行きます。そしてお尻を3回ホッピングさせて行きます。4回目のホッピングと見せかけて外側の手を立てて行きます。そしてしまい込むと同時に少しずつ顎を入れていきます。このように匂いを気にしながら顎を中に入れるのがよろしいかと思います。 こうすることによってですね先に乗り上げていた猫ちゃんにさらに効率よく圧力をかけることができますはい反応がありましたここから相手の顔をこちら側ではなく反対側から見ると同時に体を入れていきますこれでですね山善さんのようなホットカーペットに1 2分の1以上乗り上げることができました このような方法を使っていただければ人間の場合であっても旦那様に取られがちなお布団も逆に取り返してやるということが可能となっておりますのでぜひこのような方法を試していただきまして結果をコメント欄に書いていただければ嬉しいです。以上をもちまして山善さんのようなホットカーペット後乗りで独占する方法を講習させていただきました。ファイ皆さんお疲れ様でした。